アメリカのお客様から掛け軸のシミ抜きのご相談を頂戴いたしました掛け軸を海外にも広げていきます掛け軸塾はいどうも掛け軸塾の野村です えー、掛け軸の修理のご相談の中で多いのが掛け軸にもシミが発生してしまったからなんとかしてほしいっていうご相談なんですけども今回はなんとアメリカのお客様から掛け軸のシミ抜きのご相談を頂戴いたしましたでご相談いただいた掛け軸がこちらです。 これは富士山と梅が描かれている作品なんですけども、まあ、全体的に茶色く汚れてしまっているので富士山の雪の白い部分が全然浮き上がってこない状態で、まあ、沈んでしまっている状態ですね。であと小さなシみの斑点も発生してしまっているんで、まあ、作品を鑑賞する上では、まあ、すごい邪魔になりますね。で お客さんは、まあ、この掛け軸をすごい気に入られてるみたいでこのシミが抜けたら富士山と梅がもうすっごい浮き上がって見えるはずやめっちゃ良くなるはずやってみたいな感じでめちゃめちゃこっちから強く熱く語ってらっしゃいましたね。はい まあ、もちろんシみ抜きっていうのはあのやりすぎるとあの逆に不具合が発生するリスクがあるっていうのを説明させてもらった上でできる限りのシみ抜きをさせていただきますっていう、まあ、お話をさせていただいて、まあ、そこら辺はちゃんと納得していただいて、えー、お願いしますっていうことでお仕事を頂戴いたたししました、はい、さあ今回はこちらの掛け軸の修理の様子をご紹介させていただきます。それでは早速行ってみましょう 掛け軸のシミ抜きを行うには今の掛け軸に使われている裏打ち紙を除去しなければなりません裏打ち紙は糊で接着されているので水でふやかしてめくっていきますだいたい掛け軸には3枚から4枚くらいの裏打ち紙が付いているのでそれらを1枚ずつ慎重にめくっていきます で中にはのりの接着力が強くてめくりにくい場合がありますが力つくで無理にめくろうとすると作品もその裏打ち紙にひっついてきてしまって破れてしまう可能性があるので少しずつ丁寧にめくっていかなければならない非常にデリケートな作業です。 旧裏打ち紙の除去が終わったら、専用の薬剤で作品を洗浄していきます。まんべんなく全体に薬剤をかけ終わったら、刷毛で薬剤を伸ばしていきます。だいたい10分から20分ぐらい時間を置いて、汚れの成分が分解されるのを待ちます。はい、汚れが分解されて落ちているのがわかりますね。 この流れをだいたい2回から3回ぐらい繰り返して行いますで、洗浄が一通り終わったら水でしっかりと薬剤を洗い流していきます洗浄が終わったら今度はシミ抜きの薬剤を塗っていきます 服とかでもそうなんですけども汚れは洗濯で落としますがシミはシミ抜き剤で落とすのと同じで洗浄とシミ抜きというのは別の薬剤を使いますこのシミ抜きも30分から1時間ほどかけて様子を見ながら薬剤の濃度などを変化させて行います洗浄・シミ抜きが終わったら次に作品の裏から新しい和紙を接着させていきます まずは作品に水分を与えて、作品のシワをしっかりと伸ばしていきます。この作品のシワを伸ばす作業が実は簡単そうに見えて、裏打ちの作業の中では一番難しい作業です。作品のシワを伸ばし終わったら、裏打ち用の和紙に糊を塗っていきます。この糊の濃度も作品の状態によって変化させます。必要最低限の糊の量になるように、 ハケで余分な糊を取っていきますさあいよいよ裏打ちです裏打ち紙にシワがいかないように少しずつハケで作品になでつけていきます作品に裏打ち紙を接着し終わったらハケでなで込みを行い作品と和紙の間にある微量の空気を抜いていきますこうすることで より強固に作品と和紙が接着しますハケでのなで込みが終わったら今度はハケで裏から叩いていきますこうすることで和紙の繊維が作品に絡まってより強固に作品と和紙が接着します裏打ちが完了したら板に作品を仮止めして乾燥させますこれを仮張り 肌裏地が終わって作品をカットし終わったら作品に生地を貼り合わせていく付け回しという作業に移りますで掛け軸はよく大きな生地の上に作品を直接貼り込んでいるように勘違いされる場合が多いんですけども実際は小さい生地のパーツを大体 3mm ぐらいの塗りしろで貼り合わせていくことで成形されていきます。 かけで塗っていくのりの量は多すぎても貼り合わせる際にはみ出して汚れの原因になりますし少なすぎても接着しないので最適な量で塗っていく必要がありますがこれれは結構、ね、慣れが必要です生地をカットした後は必ず生地の糸が出たり毛羽だったりするのでのりで毛羽や糸を抑えます。 今回お客さんが選んだ生地ですまあ結構悩まれてたんですけどもこの薄いブルーの下地に白と銀で折られたボタン柄の文様の生地が作品の富士の白色を引き立てると感じたみたいでこちらの生地を選ばれましたで、今回は作品の周りに約 1.5 ミリの白い筋が見えるように組み合わせていきます 約 7.5 ミリの筋の左右両端3ミリずつがのりしろとなって、残りの 1.5 ミリの部分だけが正面から見えるようにするという非常に細かい作業になります。白い筋が 1.5 ミリだけ見えるように柱の生地を貼っています。上下の生地も貼っていきます。綺麗に白い筋が見えてますね。 掛け軸は作品の保護のために両端を裏面に向かって内側に大体3ミリぐらいの大きさで生地を折り返しますこれを耳折りと呼びます付け回しが終わって2枚目の裏打ちである中裏打ちが終わるとこの耳折りの部分だけを残して仕上がり寸法に合わせて余分な部分をカットしていきますこの赤線で囲っている部分が耳折りのための折り目です 折り目に沿って両端を裏面に向かって折っていきます折った部分に糊を塗っていきしっかりと接着させて耳折り完了です反対側も同様に行います仕上げ作業に移っていきます掛け軸の上部に発送と呼ばれる半月状のキーを取り付けていきます 掛け軸をかけるための紐である掛けをと巻くための紐である巻き を, を取り付けていきます次は掛け軸の下の部分の仕上げです軸先を取り付けた軸棒を取り付けて完成です この後、最終検品を行って、いよいよ掛け軸の完成となります。はい、長い工程を経て掛け軸の修理が完了いたしました。まあ、汚れも落ちて、シミも抜けましたけども、まあ、真っ白にすることなく、この作品が歩んできた歴史を残しながら、仕立て替えをすることができました。 作品を真っ白にしてしまうとこの作品の風格みたいなものがなくなってしまうように感じられるので、まあ、そこら辺のバランス感覚っていうのは、まあ、修復すするる上でで非常にに大切ななってくる、まあ、デリケートな部分ですね、まあ、我々はそこら辺を非常に大切にしておりまして、まあ、なるべく真っ白にするのではなくて、まあ、作品の古い良さとかを残しながら洗浄であったり染み抜きを行うようにしております。 まあ、お客さんが選ばれたこの記事も、まあ、おっしゃってたように富士山や梅をすごい引き立ててて、まあ、全体的に統一感を持って鑑賞することができますね。 はい新しくなったこの掛け軸をまたアメリカのご自宅で飾っていただいて、まあ、末永くね楽しんでいただければ嬉しいなと思っておりますはい弊社では今回のように汚れやシミが発生してしまっている掛け軸の修理っていうのも行っております困られている方は是非お気軽にお問い合わせください、はい、このチャンネルでは今回のように掛け軸や表層の修理などについての情報を発信しております 面白かったな、ためになったなと思われる方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。